いい君がいるそのためなら仕方な、い、な、な、い、な、い、な、い、な、You w a n n s s i ッ o t ド足洗うよ、キス。ダにのサノバ、ビッチ、きつけ目のノビース Oh, yeah, she, h o チュ 行変わらずう澄み渡る空気は希望」「好きにやだった私も」「追う骨も涙は粉々を吸って脂身を感じて魂が浮く